レキング・アンドプスの平野仕様をジャニー北川氏に紹介したと明かした振付師が視聴者の注目を集めている。近く帰れ。と怒られた過去今回 V6 の坂本昌行がジャニーズ JR 時代、ダンスの指導をしていた先生の現在を置くことに。 なお、ジャニーズ事務所に入ったばかりの頃、坂本はダンスのレッスンに1ヶ月いかず、聞いなさい、と言われていくも、同期と話してばかりいたそう。すると坂本は、先生に、お前うるさいから帰れ、と怒られたの、こと。その後は奮起してダンスに取り組んだという坂本は、 この先生のレッスンについて実力がないと仕事はもらえないという意志えを築いたものだと語っている。資格当時から天然だった。そんな坂本を指導していた振付師の男性は、ヒッツホップやジャズダンスをプロレベルで教えているダンススクールを奥さんと経営しており、このスクールから平野が輩出された。当時、男性は平野を見てジャニーズっぽい子だな。 と思い、ジャニー氏に紹介したという。男性によると、平野は当時から礼儀正しく天然なところもあったとのこと。さらに、将来何になりたいのと尋ねると、自衛隊と答えたというエピソードも語られた。資格発掘した振付師に、感謝平野をジャニー氏に紹介した男性に対し、ファンからは、平野夜潮君を見つけてくれて、世に放ってくれてありがとう。 平野紫洋君をジャニーさんに引き合わせてくれて本当にありがとうございます。と感謝する声が殺到。その一方で平野が自衛隊になりたいと話していたエピソードには自衛隊になりたかったのか自衛隊になりたかったの量すぎるな。という声も寄せられ平野らしい話に思わず笑ってしまう視聴者が相次いだ。うん、調べ編集部は辰つ子